動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子はおしいんです。この動画面白いと思ったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。2泊3日、岐阜旅行第9話始まります。第7話で人力車で古い街並み見て回ったわけなんですけどもね。高山は人力車観光の発祥の地ですから、今度は僕自身の足で 叩いても見えませんけど僕自身の足でちょっと古い街並みを見て回ろうかなと思いますのでぜひ最後まで見てくださいじゃあ今回の旅も始めていきましょう では改めてこの古い町並み歩いていきたいと思います。行きましょう よく街のたいものの景色をまた演出してるんですけどこれ何かというと昔は防火要素もし火が出た時に水をまけるそのために流れるまあ今は時代なんで。 やっぱりこの三町用水は江戸時代の頃には防火用水としてなくてはならないものだったっていうことですねここもなんとなく雰囲気が良さそうであそこには宮間菊っていうお酒の銘柄がありますねこの次か次の動画あたりでこの辺りをおすすめの酒蔵ということで。 行ってみようと思いますね、元祖仕立て饅頭良さそうだここは確かさっきのシャフさんの話ではおチョコ買えば死因ができるっていう話だったんで行ってみたいと思いますあ、これ1杯200円高山格子の向こうに竹がこうやって並んでるいいですね猫ごこ堂さん の雰囲気こんな感じ営業時間は9時から4時半まで質のいい石を扱ってるってそういうことのらしいですねさっきシャフさんが教えてくれましたけど左手を上げている招き猫これは人間の関係よくするっていうことであ藤の花見きれいだ情報検査ったー<笑>しちゃいました<笑>ここはお味噌屋さん大野屋城東さん たったの数分でこんなレトロチックな街並みに出会えますすごくいいそう言っている間にこちらは神さんの町もう一回調べよう<笑>引き続き古い街並み歩いていきます、まあ意外と人いますよあーなるほど 諏訪さん営業始めてまますね後で行きましょうカフェ巡りあとでしますのでね<笑>あここだここ今日は勝手さんお休みでこれも見ましたね、えー、産婦人科岩沢伊美さんこのショーを見るためだけに観光に来る人もいるんだとか三王祭八幡祭残念ながら時期じゃないので。 そばのな何て読むのかは分からないごめんなさいホント分かんない何900円いやーボタンが綺麗だ元祖飛騨牛握りの高口屋さん ここだ。昨夜この花。そうそうそう。これですよ。お得な三種盛り。コッテウシさん。十兵衛さんで、ね、先にいただいちゃってますけどね。後でちょっと食べ比べしてみようかな。茶の目さんも確か僕が見たガイドブックで紹介されてたかな。これですよ。この二つ。丸っぽみかんと、このこたえ焼き。そうそうそう。これだこれだこれだ。ガイドブックに書いてあったのこれですよ。これも後で行きましょう。うさぎ屋さん。うぼこ。ちゃんとマスクしてますよ。感染症対策してますね。 本当にこういう古い町なみにいいなブラブラブラーっとこう歩いてこれさっき教えてもらった造り酒屋のお店そうそうこれ一番特大のサルボボ三河屋本店さんのサルボボちょっと一緒に釣りたい三河屋本店さんのところのサルボボですガイドブックで多分見たの僕これですねおそらく。ふい 行きましょう日田高山町角観光案内所何か困った時にはここに行きましょうここもさっき来ましたね富士美術館今はやっていないお医者さんが運営してるっていう美術館。 ひきだの柿と、ひだけ、昨日丸屋さんでいただいたひきだ錦、超美味でした。ひだこまつ。こうなかなかに良さそうなこところです、ひだおい屋さん。油絵もち、こう一つどうぞ不満です。 春さ飛騨高山すっぽんあここだカフェ青さん一押しが雪玉ぜ代とかすえすへえ大分酒造店さんのあ確かにそう書いてあった書いてありましたよそういうふうにうんあとでねまた違う動画でここ来ましょう全部あるからなだいぶね来ましたよもう終わりかな大町 ここままで来ましたねあそこに座ってるサルボボいるのでちょっと一緒に移ってみましょうか車が来たからちょっとストップ一休みサルボボじゃあここまで一緒に休憩していきます。 田田山に来たらぜひ一緒に釣っておきたいフォトスポットそのうち一つたぶん5番目ぐらいかな来ましたねこのサルボボです顔をくりいてるサルボボをはめられるサブロボボちょっと一緒にやってみましょうかただ普通にはやらないですよ僕は。 チョコレート屋さんなんですけども2階のギャラリーでは山下清志原画展やってるみたいですここには3等身ぐらいのパネルあります今日はちょっと行かないですけどねここも一応まだ。 ここから先は自動車が通ってはいけないっていう場所ではなくなるんですけれどもこの先の大新町の方に昔の造りそのまま残してある町屋がそのまま残ってるっていうことなので中には多分入れないんですけど軽く見ていきたいなと思いますここにあるのが仙人という屋台ですねまあ祭りの時しか見られないんですけどこれがまあ実物を写した写真だそうです 下山の町辺りになってくると、まあ、だいぶ車の行き来も活発で向こう側のようにはねなかなか徒歩でふらふらと歩いても大丈夫だっていうことではなさそうですここが下山の町みたいですね向こう側が今朝立ち寄った宮川朝市ある場所です ここ豊樹帯というそうですねユネスコの無形文化遺産登録されている非常に価値の高い屋台ですこちらの模れが宝樹帯今はこの中で急いでりと見えています下山の町を過ぎて大新町に来ました 意外と歩けなくない距離でしたよこの先に吉島市住宅徳捜部ミ館メがあるみたいですあと高山祭り屋台会館もこっちみたいですね ガイドブックにああった橋あれじゃないですか今下の方の川工事中で若干景観的にもったいないですけどいずれ工事が終わればまた綺麗なね姿を取り戻してくれるんじゃないでしょうかというわけで今度はこちらの方針町にあるこの町並みちょっと見ていこうと思います ここはもともと草壁家という両替所をやっていた商人の家だったんですね。えー、入館料は五百円なんですけど、今回は遠慮します。ごめんなさい。あ、ここの酒屋さんかな。あ、草壁園芸館の隣。草壁園芸館のすぐ隣でした。吉島家住宅あります。 ここはもともと金牛酒造業あと眉の売買で財を成した商人のお家ということですね明治38年の火災で焼け残った表側の二軒通りに増築する形で明治40年に建てられたそうですでかくなんでちょっと遠目から全体を見てみましょうか吉島家住宅全体で見るとこんな感じになってます上の方の杉玉が酒造屋さんになったことを示してますね